STMicroelectronics の高精度・高耐熱を特徴とする車載用電流線散布についてご紹介します。電流線散布はさまざまな車載システムに応用されます。DC/DC /DC ユニット、ステアバイ・ワイヤー、ヒーター ICU、ボディコントロールモジュールなど、電流線散布を必要とするアプリケーションは多岐にわたります。 電流線散布は、ゲイン回路とオペアンプを内蔵した IC です。シャント抵抗両端に発生する電圧差を増幅して出力します。特徴の一つは、ゲインが固定であることです。また、電源電圧を超える入力電圧を印加できるという特徴も持っています。電流を検出する方式には、抵抗検出方式や磁気検出方式、電流変換方式などがあります。 電流線散布を使うことで温度特性に優れた小型で高精度な検出回路が実現できます電流を検出することで電流の方向がわかりますこれによってイベントの検知や負荷を駆動する向きがわかりますまた電流の大きさを測ることで狙い値になっているかどうか異常がないか 電流の変動量がわかります電流の方向や電流の大きさといった情報は電流制御や過電流検出電流監視に応用されます ST マイクロエレクトロニクスの車載用電流センスアンプのポートフォリオに新たに双方向検出タイプの電流扇散布が加わりました双方向検出タイプの電流扇散布には2つのシリーズがあり高精度の TSC21 シリーズと 抗体圧の TSC-201 シリーズがあります。単方向検出タイプと双方向検出タイプともに、a e c q 1ハンドル0に対応しており、10年以上の長期呼吸保証がついています。抗体圧を特徴とする双方向電流センスアンプ TSC-201 シリーズには、評価ボードが提供されています。この評価ボードは、原因に応じて乗せ替え可能なドーターボードを同梱しています。 また、スルーホール型、表面実装型のシャント抵抗の実装が可能です。さらに、ガイボードとの接続が容易なピンヘッダー・コネクタ構成になっていて、簡単なリファレンス電圧設定で検出モードの切り替えが可能になっています。以上が、STMicroelectronics の車載用電流線散布のご紹介になります。ご静聴ありがとうございました。